シャ一つだけ頼みがある何があある何ったの討伐隊の約半数がやられたとその時は私があなたを殺しますもしかしたらお前とはいい友達になれたかもしれないな。